でははここんばんばココチャンネルへようこそ前回はこの後ろにある顔柄のテキスタイルを紹介しましまたこのテキスタイルはこの色とこの前紹介した赤とブルーと3色展開なんですけれども同時に発売なんですけれどももう一つ花柄のテキスタイルもデザインしましたそれはなんと6色展開なんですけれどもここにちょっと6色全部持ってこれなかったんですけれどもこういう柄の テキスタイルです分かりますでしょうかすごい爽やかな花柄なんですけれども一足早く春をお届けしたくてこれはよくご覧になるとほとんどつぼみばかりで構成されているテキスタイルになるんですね。このテテキスタイルにもテーマというかコンセプトがありまして ここに引っ越してくる前のアトリエの近くで幼い命がネグレクトによって奪われてしまう事件があったりとかあと大震災があったりとか虐待のニュースなんかにしたら同じ地域にいて私は何事もなく日々の生活を送っててその一方で知らないところで幼い命が亡くなったんだなと思ったらなんか私自身すごくなんかゾワゾワするものがあってなんか本当にショックだったんですねそれと同時に大震災の時もそうでしたテレビではたくさんの人が亡くなってて 住んでるところが違うっていうだけで一方は本当に大変な思いをされてて一方では普通な暮らしがそのまま続いていてる何かその表裏みたいなところがすごく何か私自身ショックでもありましたし何か自分の転換期というか作品にとっても私の考え方にとっても何か大きく価値観が変わるそんな瞬間だったと思います。 このつぼみのテキスタイルはそんな感じで本当にまだつぼみのままでこれから未来がたくさんあった小さな命たちが亡くなったっていう現実を私自身もなんかやっぱり作品とかそういうことにして残していきたいなっていう思いがあってそういう思いをテキスタイルでも残したいしなんか最後のテキスタイルにこういう風な思いを込めたかったなってそう思ってこのテキスタイルをデザインしました。それでではちょっと6色すてを画像でお見 と思いますどうぞテキスタイルのタイトルはフューチャーブルーム未来に咲くこれから花開くはずだったつぼみが未来の開花を祈りながらも散っている様子を表現しました未来に向かって生きるということはある意味死に向かって生きているということ花開き散るのか枯れて散るのか つぼみののまま散るのか何が幸せで何が不幸かなんて結局自分にしか分からないけど幸せや不幸の価値観も人それぞれ千差万別物事には表裏がありかつ多面的で安全の隣に危険が存在していたり顔は善人だけど心は悪人だったり生きていれば人を信じられなくなったり自分を否定してしまったりそれでも 生きていかなければならないのなら時に逃げたっていい自分の心地よい別の場所を探して旅に出かけたっていい開花の季節も花咲くペースも散る時もその花それぞれつぼみを無理やり開いても綺麗な花は絶対咲かない開いてしまえば他の花が美しく見えたり 他の場所がよく見えたり他の季節に憧れたり知るのが怖くて花開けないことだってあるだろうありのままを受け入れるということは時に残酷ででも時にとっても純粋で種の段階でどんな花になるのか決まっていても咲き方は自分で決められる花開き咲き誇って散る花咲き乱れ枯れて散る花 開くことなくつぼみのまま散る花つぼみの時に切り落とされたら花開くことはできないつぼみのまま散っていった花たちは汚れを知らないまま美しいまま散っていったそのつぼみは空の色も地面の匂いも知らないまま自分がどんな花なのかもわからないまま散っていった偽善者と言われようが 世の中の切り落とされた蕾を全部拾い集めてそっと水に浮かべたいその蕾たちはきっとこの世のどんな花より美しかったに違いないからせめて水に浮かべてほんの少しでも開かせてその残像を記憶にとどめたい次好きな場所で好きな花に生まれることができる魔法をかけてあげたい蕾のまま散っていった花たちは 咲き方さえも散り方さえも選べなかったありのままがどんなに残酷でも咲いて咲いて咲き乱れ散るその時に後悔のないように覚悟を持って咲こう咲き方は散り方覚悟を持って咲く花はどんな花より美しいそのつぼみは一体どんな花になるのだろう 画面が変わったら先ほどのテキスタイルになっていますスタッフが貼ってくれましたこうやって見ると分かりやすいですよね上の方にデザインのお花がたくさんあって下に来るにしたがってお花がだんだん小さくなってくるこういうなんかバランスも楽しんでいただきたいなと思ってデザインしました。 一見見るとただお花のつぼみのテキスタイルに見えると思うんですけれどもこのテキスタイルには今お話ししたそんな思いがあります。前回紹介した顔柄柄柄ののの作品柄のテキスタイルとこの花柄は 同時発売ということでこの2つのテキスタイルを持って私と日の出屋さんのコラボレーションは終了ということになります本当に毎回楽しみに待っていてくださった皆さんには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれどもまたこういうコラボレーションの機会があったら私は積極的に引き受けていきたいなって思っていますまた何かあったらココアートチャンネルとかブログとかホームページでもお知らせしますのでこれからも私のコラボレーション何かありましたら応援してください のさんとのコラボレーションは終了なんですけれどもこの「ココアートチャンネル」ではしばらくの間こうやっていろいろなテキスタイルを背景に動画をお伝えしていこうと思っていますはいというわけで今日は前回に引き続きつぼみ柄のテキスタイルを紹介しましまたコンセプトを知ったらまた違って見えてくるのではないでしょうかそれではまた「ココアートチャンネル」でお会いしましょうココアートチャンネル是非チャンネル登録お願いします 私のプロフィール写真をクリックまたはタップしてくださいおすすめ動画もクリップタップで直接ご覧いただけますそれではまたポコラートチャンネルでお会いしましょうありがとうございました